ありがとう会場の皆さん、こんにちはこん湘南ベニコレです。本日は大江戸騒乱開催誠におめでとうございます。今日はですね、皆さんと一緒に祝いたいなと思いまして、こちらの方に、樽酒を持ってまいりました。後ほど皆さんに振る舞って、一緒に楽しんでいただきたいと思います。今年は甲信党の思いを込めて、 3年18回の戦いということで後進とカノエサ猿というのは1年に6回人間の中に本当はあってならぬ悪い虫が3体いると言われているその虫を退治するために夜夜中一生懸命祝いをしながらその邪気を払ったという物語になっておりますどうぞ皆さん最後までお楽しみくださいそれでは長男ベコレ連よろしくお願いします ありがとうございします相談 「鼻の中に中止」「足の中に消し」「三匹揃ってサブ ど利。<音楽><音楽> 皆さんに感謝を込めて、礼<笑>ありがとうございました<笑>皆さんお酒を飲めば